それでは、脇屋八重さん、よろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。ーーーりう片足を拠点に活動しておりますおみがや佐久会脇屋八重と申します。<笑>コロナ禍が一日でも早く終息するよう願い、演舞しますので、ご声援よろしくお願いします。 2000年の時を越え桜咲くカトリン宮をテーマに演鑑賞「第3章器祝い」。